グッペ行くぞおチェンソールセット Let's go。ちょっと待ってね、俺めっちゃ今時が止まってんじゃないかって思うぐらいそのままだからいやーちょっと待って、エビちゃんここに僕らあったっけ え？できたってことか今今あるよ 今, 今ある今よね。嘘でしょ。今できたじゃいやちょっと待って確認してもらうこれ、ねえー、今できたんだって。え、何？今できたって。嘘でしょ。ここ？え今できたよ。マジで。<笑>えつまちゃん。マジで。お<笑>袋ができたこと。他他フリ ー, フリー。ま他、あの話こんなつくと思ってなかったよ。<笑>じゃあフリーになってる、ね。変わったことある。そうそうだと思う。え？フリーなってる変わったことほくろ？ほくろ。いやいやもっとあるんだ。もん<笑>だから毎回えっと実はですねここに今回ほくろができました。そんなすんだめで見ないで。 待ってやって<笑>。<笑>やばい<笑>、やばい<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>はい。ということでじゃあエビチャンザさ、うん、そのゴーンじゃんの時にちょっとじゃちょっと話をさ、まあまあ戻してくれる。<笑>そう戻す。<笑><笑>そうだよね。その話をするっていうので話をしたらあ忘れてた。作り始めてそうそうそう。 そうそうそそうううじゃないんだよ<笑><笑>いやだ俺とエビちゃんのさ、うん、例えば絡みとかでさ、うん、なんか印象に残ってるシーある俺はもう本当に一番最初のエビちゃんが、うんあのー、入ってきたやっぱあの時っていうのは最初敵だったし、うん、あのー、トンネルの中懐かしい和光だ和光市のね、うん、はいはいはいはいトンネルの中の最初の、うん、多分 ヤスたちが先に撮ってて、うん、で俺の最初のカットも1人だったのうん、俺その後からのお昼過ぎ前ぐらいから一緒のシーン撮ってで、格好良しすぎるとかがあってのみたいなので印象に残ってるあのね、俺あの時のことでめっちゃ覚えてること言っていい一、うん、話の最初エビちゃんがあのね、あのトンネルの中で、うん 右回転したのか左回転したのかがえびちゃんが分かんなくなっちゃってああああそうどうしようってすっごい焦ってて、うん、であの時ってさ映像を確認するものが確かなかっ た, かった、うん、うだから右回りも左回りも違う、どっちもやったんだよ<笑>そう<笑>確かに<笑>っていうのをすごく覚えててだからえびちゃんが最初めっちゃめっちゃ困ってたの俺見てた あそう確かに右回転か左回転かってそこでめっちゃ大事だなと思って俺右回転左回転ちゃんと気をつけようってマジであれで思ったの、うんうん、<笑>現場が止まったのよあれでう怖いよねそうで松村さんも、ね、お前右か左かくらい覚えとけよみたいな感じだったから、うん、やばい怖いと思ってだから俺その後の右回転左回転のミスは多分俺たち1回もないと<笑><笑>エビちゃんが怒られてるのめっちゃ見てるから俺たちは ね回転で怒られることってどの現場でもないから な, ないよねオールションの時ってエビちゃんの役って黒岩って名前だったんですよ確か、うん、そう役がそうでもうすでにその時点で面白かったんですよいやでもその時俺、うん、当時。 黒かと赤や、うん、そうそうそうそうだよ俺エビちゃんとシンワとずっと戦ってたのでそれで俺ちょうど赤と黒の間アあ、そうなのよく黒当てられるブラック当てられるメンバーそそそそうそうそうそ う, そうっていうところにいて俺が赤やるときはヤスいないうん、いないなでヤス出てるときに俺は黒だったりする、うん、そそそうううそ う, そ う, そ う, そうってことはこれはどっちの方向に行った方が、うん 決まるかをめちゃくちゃゃく悩みながらやや、ってたいやそうなんだだからへーヤラスがレッドってなった時にやたらブラック多いなと思って、うん、ブラック持ってって、うんうんうん、ちょうど優勝の時にも「もっと低い声出せますか低い声出せますか」っ、う、て、ん、ずっと言われてたのへえー、そうなの 俺そんなななこと全然覚えてないな、うん、あの、個人的に言われたから多分、やすには言われてない か, <笑>そうか覚えてないと思 う, <笑> そ, う<か><笑>それは覚えてないと思う覚えてない、もう個人的に言われてたから、うんうんうん、低い声してたら、うん、あ、もうずっとこ れ, これぐらいの声でやったから、うん、それをおーおーおーって下でやってったら、うんうんうん、あ、だんだん、やす、俺、ブラック、うん、あ増えた、増えてきた、これはブラックでいく、うん、ブラックを狙ったほうがいいって、うんうんうん、えー、そうだった。ら、うん、多分 いなかったけどあーそういうことなんだだから組み合わせとかを見ながら、うん、これはブラックを狙っていった方がいいぞって思ってそうなんだ、はい、ええー、もうそんなのあったんだねめちゃくちゃ考えてたのえー、全然そこはもう俺はもう一<笑>回だけ黒岩やらされたんだけど<笑>もう黒岩二度と回ってこなかったから<笑><笑>そうだからもう黒岩ないんだなって分かった、うんうん、でまあ俺からするとだから軍兵が入ってきた時っていうのは、うん、俺の中ではやばい 危機というか、うん、もうさ結構序盤に危機だなと思ったなんで第一話で第話も、ね、<笑>いやいやめっちゃ面白いからいもう見てて<笑>もう絶対面白いもん、うん、始まって、うん、第1話で危機を感 じ, 危機を感じた50話の中をどうで生きていこうか<笑>い<や><笑>のに危機を感じたししかもこれ多分あんまりみんなに言ってないんだけど、うん、俺あの時実は壁蹴りをさ練習しててさあ頭から落ちてさ 額, 額割ってさ、うん 俺さ、それバレたらさ降板になると思ってさ、うん、だから俺首から振り返れなかったからもう肩から振り返ってんだ全部あっ、うん、そうもう首が動かなかったからうん、そうだからもうそれも聞機よバレないようにだからシーンはしか知らないのこの話ええ知らなかったもう打ちみたいになってもう頭からだら出てて私がええ、うん、血が流れてるみたいなだからそれパッてでずっと埋めてここもうドゥルラッていやいんなことだってあった 自分でそれは機器を作ったと何話<笑><笑>ぐらいでその危機器は変えなくなってきたのいやもうなんだかんだずっと危機器は感じてたよだって兄が出てきた時も危機器じゃん<笑>そりゃ <笑>言ってた そ, う、うん、そりゃそうじゃん、うん、最初さ、うん、な2人がさ、うん、なんかの部屋にいるときにさ、うん、見てきて見てきて座ったあっ た, った ち, ち, ちょっと覗いてきてエビ<笑>ちゃんが覗いてきた確かエビ<笑>ちゃんが偵察に行ったんだよそれでもこんにちは<笑>こんにちはついにっ俺ねあの時事務所の先輩だったのよ兄がああそう元ね、うん、そうっていうのもあってやっぱ緊張するじゃんでもなんか兄も優しかったけどね最初かなでもなんかさ、うん、やっぱ最初は 仮面ライダーキックオッパーのさ、うん、ちょっとクールな曲がさいやいやいやちょっとさなんか得体の知らない感じがちょっとあったから怖いみたいになったからさ、うん、そうだからエビちゃんが結構緩衝材になってくれるというかあーでも最初の撮影の時から、うん、隣へよく座ってたかもでしょう、うん、そうそうそうそうだからみんな最初兄がどんな人かわかんないからエビちゃんっていうフィルターを通してみんな喋ってたからあそうだねきっとさん<笑><笑>そう全部フィルターをそう全部エビちゃんを通してって喋っ て, 喋てたそうだった気がするああ ね、メンバー的にはそうだね、うん、もう里奈ちゃんも薄井も高校生だったしねううん、うそうそうそ高う か, かったなーって思いながら、ね、であとは慎吾君がねもう慎吾髪型もいだんだんイケメンになってそうそうそう最初昭和な感じそうですご、ね、い<笑>昭和感すごかったのいいね<笑>一気に変わったなそう あれねあの変化俺見えてるの好きだったああ変わってったね確かにね、うん、あれでもやっぱさ12話からだいぶみんな変わったと思うよこれ本当に、うん、なんか表に出ると、うん、こう変わっていくあか抜けていくる抜けてくっていうのを、うんうんうん、神話で学、まあ、んだ中学で学んだえびちゃんがさ一番さなんか自分のシーンで覚えてるシーンっていうかこれきつかったなシーンある きつかったなっていうのは最初の辺の回で爆破の中でバイクに乗ってあったねバイクもこう後ろに乗ってボンボンボンって変身 っ, ってグリーンとブラックってあそこの撮影は初めてだったからバカがで教えてもらったバカがねじゃあテストって言ってまあ打てないからさボンボンボンボンってでいきますって言って「両サイドからいきます」って言われて「分かりました」 うんうん、絶対目つぶんなよーって言われて、うんうん、本番始まった瞬間ボンボンボンってったら、うん、聞いてな、ね、い真ん中がボーンってしたらうそ、ん、だろう、う<笑>そだ ろ, う と, 思<笑>だろうと思って、マジでびっくりした、その中あったっけだって、バンバンバン、ボーンボーンって言い方はそんな感じだじあ<笑>ったから、バンバンボンバンってくるから、もうそのままガーンってくるんだよって言う時だけやったら、最<笑>後ボーンって言った瞬間、嘘だと思って、なんか、<笑>マジ、ちょっと見返してるよ。 全然それ気づかなだけ ど, どこっちの返信の方に集中捉えてるから、うん、もね表情あんまり映ってないえーいそうなんだであとは、うん、あのー、こうハントと洞窟の中に行くとき、うん、あっ降りてったねあれもその場でなんかあのー、<笑>ちょうど、うんあのー、本人でやるかとかって悩んでて、うん、あれでしょボーリングバンギの時だっけなんかさ地下でさそうそうそうそうそうそう、ね、あのそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそ危ないから、うん、あのー。う エビちゃんじゃなくていいんじゃない、うん、って言われて、うん、だけど、うん、ちょっと症状が取れたいんだよねって言ったら「わ、うん、かりましたエビ」ってロープを向こうのまま見せられて「おれよ」って言われたの<笑><笑>マジでちょっと付けるやつねだからあのすいませんあの、うん、ちょっと小さいカメラ一回いらしてもらえるんですかってそんな怖いじゃんだって怖い怖い怖い5回ぐらいのところで教えてもらっただけだもたしエビ、うん、ちゃんさこの服にさ あの、いろいろ仕掛けられてさ、自分で爆発するやったったでしょあっったたああれ、俺やってなてからさ、エビちゃん、めっちゃ怖かったんじゃないかなと思ったんだけど、あれ、怖くて、うん、しかもあれね、うん、リナちゃんと並んでやるので、うんうん、あー、サードっつって走って、うん、あーってやるんだけど、うんうんうんうん、俺、押してんだけど、聞かなくて、リナちゃんだけどボコたかも怖かったの。<笑><笑> で<笑><笑><いや>、ハハハハってんちゃんだけが、回 n c を出して、でも俺のせいじゃないんだよ、集<笑>ましないから、<笑>ね、<笑><笑>ごめん、マジでごめん、もう回だけ<笑> 2回、2回ね、覚えてる。あでもね、<笑>いやー、あれ、結構大変そうだったもんね、ね俺もめっちゃドキドキしなが ら,、うん、押しながらの。うんうん っていうのを覚えなるほどね。であとね、うん も, ううん、もう一個ね 俺, 俺この場を借りてた時エビちゃんに謝っとかなきゃいけないなっていうのが一個だけあってあのねこれは、うん、1個だけそうそう、うん、<笑><いや><笑><笑>そう何個があるかわ分かんない、うん、あるけどあるかもしれないけど俺は俺の中で1個、うんうん、まずあの。 あれ覚えてるあのレンがお地蔵様の会はいはいそう旅館に泊まったでしょ、うん、そうあの時のさ海パン選びの時エビちゃんはさブーメランパンツは覚えてる俺鏡前にそれ1枚だけ置かれてたあれ実は最初たくさん種類があった中で早いもん勝ちみたいな感じだったわけあそうだったんだそうで、うん、俺は絶対にブーメランパンツを履きたくなかったから、うん、そう最初にパッてその赤の特権を使って そうここまででここまでのやつを取って、うん、で一番最後にあったのがブーメランパンツだったのだから綺麗に置いてあったそうそうエビ、ね、<笑>そうそうちゃんとかブーメランパンツ置いてあっ た, 置いちゃった そ, うそう、あれ多分衣装合わせの順番だった気がする そうだったんだ<笑>そうそうそう浮き輪もさ大きいのを伝えてさ「はい、うわなんか、写真撮ります」って言って「じゃあ浮き輪持ってるって言ったら「ごめんなさい全裸に な, なってます」<笑>ごめんごめん<笑>ゃって言われた時えてるし安心してくださってなってたよね<笑>めちゃくちゃ強い だ, <笑>だからそうエびちゃんがね VL パンツだったのあれはオールドセールですみんなが選んでたんだねそういうことかそうなのよ俺普通にこれを与えられたんだと思って違う違う違うそう 実はそうエビ、うん、ちゃん逆になんかさ、この14 5年の、1年の時を経てなんか、俺にあの時言ってなかったけど今言っときたかったこと安田が飲んでたお茶を、うん、勝手に飲んだりいやいや別に<笑>知らんかったけど<笑>そうだ うん、喉乾渇いてて買う噛むのが大変だと思ったらやつも飲ん で, そ, でそれでやつが「あれ俺のお茶は?」とか言ったら「うん、あれでもさっき飲んでたよ」って言ってもらってたっていう<笑>あそうだったっけってっ<笑>全然覚えてないあのイベントの時とかはあ本当？全然覚えてないななんかその時、うん、やつハマってたじゃんなんかあのダイエットお茶とかあー入ったはいはいはいめっちゃダイエットしてたあの時にあのお茶とかは あ, のあ クロウロー ち, ゃん ち, ょっとちょっと高めだなと思ったからやつのやつをもらって、うん、<笑>一緒にダイエットしながら俺のないって言ったら<笑>先飲み切ってたよって言って新しい分そうだったよ全然知らなかった<笑>でもいろんなダイエットしてたよねいやして た, してたえあのお茶だけいやお茶だけじゃないバナナ ダ, ダイエットもしてたし、うん、そうバナナダイエットしてたら1日1本っつったら「えいや一房」ふたって言って<笑><笑>いやいやそうだ<笑>バナナしか食わないんだから、うん、でも一<笑>本とかを、うん、朝昼晩とかで一本一本一本三個 三本かなとか思ってたらさ、うん、一房ってさなんかバナナ付きじゃんと思って俺は衝撃だったんだよなんかあの時はバナナだったら全部痩せると思ってた多分、うん。だからバナナプリンとかも買ってたら気がするめっちゃバナナ食べてたねでしょそうだからあれは良くないってことすごいメディアに動かされる人 っ, って思った<笑>そうそうそう<笑>めちゃくちゃあれは良くない、うん、良くないって思ったあれはそうだから神話に言われたら多分ねバナナプリンはせ痩せないよって言われたうん そ, うそこで気づいたら初めて 俺とエビちゃんのシーンの絡みのさやってさ、うん、ちょっとなんかさ覚、覚えてるやつがある<音声>。で、俺はエビちゃんに言ったシセリフとかで、うん、プロとかアマとか関係な い, いなあ。あったあ の, っあの、噴水の前だっけ <笑>ね、あ腕が そ, んそんな顔してね。思ったより。そんな顔し思ったより多分ヤスの中ではこうトンってやろうと思ったんだと思うんだけど、うんうん、あまり今も近かったから全部曲がったんだよ<笑><笑>そだそんだ。そうそうそうそうそうそうそう俺がエビちゃんがプロにこだわってるし。こだわってノコギリとか避けて、うん、とかハンとか曲がってるの惨事死んだよね、うん。あの時の腕だけ覚えてる。うん<笑> <笑>近かったとこにっていう<笑>距離感距離 感, <笑>距離 感, 距離感<笑>俺的にはこうだったんだけど そ, う そ, う そ, う そ, うそれがめちゃくちゃ覚えて る, <笑>えてる<笑>マジでふにゃってなっちゃった<笑>、うん実はね俺とエビちゃんのシーンってあまだあるよ結構序盤にさ、うん、エビちゃんがさ独身術したの覚えてないリナリナのさ覚えてるあのデートのやつをそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、あのシーンとか俺とエビちゃんのシーンだ っ, てとかしてあったう、ね、そうそうそうそうそう覚えてるあうそうそうそうそ あの二人で見て そ, う そ, う そ, うそうあのとから見て喋ってるのそ う, そうそうそうそうエビちゃんのしかもその独人独身術が完璧じゃないから変な方向に行っちゃうっていう、うん、あったあったあったねデートのシーン古く少年の時、ね、そうそうそ う, そうケイ ス,、ねうん、スケくんねうんケイスケくん の, の後の宝王ソルジャーですようんね懐かしいなあったあ覚えてるうんあの時とかはなんかエビちゃんが 独身術をやったことはもちろんないから、うん、どういうふうな感じでやればいいのかっていうのをリハ中にずっと一人でなんか口をパクパクさせながらなんかやってた気がする、うんうん、ああメイクさんとかになんて言ったでしょうかそうそうそうそういう感じでなんかやってた気がするで俺はその時になんかすごい真面目な人だなっていうかなんかエビちゃんがなんだろう俺入って多分俺はね分かんないから監督とかに教えてもらうタイプの、うん、絶対 でもエビちゃんはリハーサルの時とかにいろんな人に聞いたりとかしながら台本を読みながら自分でなんとなくこうやってやったりとかしたでしょあ今スタッフさんの口を読み取ったんだけどもう時間だよって言ってるいやいやマッシュしてる わ, <笑> 言, ってわ<笑>言ってないわ相棒軍兵とかの回とかさうんそうなんかめちゃめちゃさ緊張してたよ緊張してた、うん、うん、あのーうん、実際に使ってるスタジオを使わしてもらったりそうそうそ う, そうあの回は緊張してためっちゃ緊張してたね、うんなんか普通のドアマ っていうか、なんかあの雰囲気が違うから、うんうん、あれはも う, もう勉強したねあの回であの回から吹っ切れたってあーほんとうか、ん、あとは、まあ、エビちゃんに今これ聞きたいのが、うん、兄が入ってきた時のエビちゃん、うん、っていうかその軍兵の立ち位置、うん、結構結構だからネタキャラに走ったじゃんなんかもう、うん、もうクールとか最初のさ、うん、ああいうニヒルな感情さ、うんうん、もう捨ててさ、うん、行ったのはあれは何指示な自分の中でああしたん えっと、台本を見て5人の時は、うん、クール風に書かれてるの、うん、でも7人の時に、うん、5人のおもちゃの5音じゃうと2人。うん っっててなだから、うん、その時の書き方と言葉の書き方が、うん、文平がキャラ寄りになっている、うんうんうんうん、だからクールじゃなくておバカの方でいいって言われてたから、うん、7人でいる時はおバカ、うん、でも5人でいる時はちょっとクールブっていうい い, いい書き方があったから、うんうん、そこで分けてた、うんうん、あそうなん だ, だか言われ た, 言わ れ, たんですか言われてない言われてない で, でそれをやっていったら、うん、監督とかにこうしていってますけど、うん、とかプロデューサーに言ったら、うん、あいいんじゃないって 兄とかでクールなん で, で僕こうやって分けようと思ってます5人でいる時のホット感であってで7人でいる時のとかだから5人の時7人の時とかあとは2人に対して一1人の時っていうので分けてそう、だからそれをだいでだんだん大本結婚家さんたちもそうしてくれる そうなんだ、うん、ということで本日はありがとうございましたありがとうございました、はいはい、最後は、えー、これで締めていきたいと思います、はい、マッハ全開ゴーンレッドエス住総助役の古原康里ダッシュ豪快ゴーンブラック石原郡平役のでした。お送りしましたまたねーバイバイ<笑>やっぱり変わんねえなー<笑>いいなこの空間<笑>ということでお送りしたのはマッハ全開ゴーンレッド